はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画は、というか、本日の動画も、ラーメンでございます。まあ、普段ね、豚骨系を食べることは多いんですけれども、純粋なね、豚骨系って、なかなか食べる気がないんですよ。で、本日伺うお店が、博多長浜ラーメン風神さんというお店でございます。マックスさんとか、大食いの方もね、ちょこちょこと動画にされておりまして、僕もね、ずっと気になったんですけれども、本日ね、やっとお伺いすることができます。 豚骨ラーメンと言ったら、やっぱり替え玉だと思うんですよ。で、一応ね、僕も大食いなので、この替え玉チャレンジというか、まあね、一杯あくまで美味しくいただきたいので、ちゃんと美味しくね、替え玉がいただける限界の配数を調査していこうと思います。まあね、博多ラーメン系って、まあ、卓上のアイテムとか、そのね、風神さんは味変の、まあ、アイテムなんかもあるみたいなんで、そういったものを駆使しながら、一杯でね、どれだけ美味しく替え玉がいただけるのか、調査していきたいと思います。 はい。ってことで、そんなこんなでね、もうナビ的にはお店がね、あと2、3分で着くぐらいなんですけど、結構お店周り住宅街ですね。いやー、やっぱ埼玉は走ってると気持ちいいね。お店見えてきました。あ、ここか。はい。到着でございます。よいしょよいしょ。えー、ただいまね、着、えー、きました。風神さんでございます。でも後ろに見えておりますね。 ちょうど、ね、お約束の時間に着きましたので早速ね店内に入りまして美味しい豚骨ラーメン食べていきたいと思います。 今ね、店内に入ってまいりましたいやもうね2時なんだけどもう超人気店でお客さんはほぼ満席状態でございます店内が豚骨のいい匂いで空腹がね止まらないので早速ね注文していこうと思いますでこちらの風神さんね、まあ、カウンターにも書いてあるんだけど呼び戻しという、まあ、豚骨のね、製法を使ったラーメンにして 普通だとまあスープ使い切りと言いますかまあ継ぎ足しではないんですけれどもこの呼び戻しという方法はまあ同じ釜にねまあ継ぎ足し継ぎ足しで豚骨とスープを混ぜているのでどんどんどんどんね日を追うごとにさらに美味しさが増していくっていうスープなんですけれどもこの店内のにいたまんないっすよやっぱりね呼び戻しスープはもう豚骨最高にうまいんでもうめちゃめちゃ楽しみでございますああすいませんありがとうございますゃと ネギチャーシューに海苔とキクラゲトッピング到着いたしました今回ね麺は普通で注文させていただいております早速ではございますかいただきますで今回はこれ一緒に魚そぼろも注文させていただきましたちょっとひとまずスープからいかしてください う, うわうまそうおあ う,、はい、うま声出ちゃった<笑>うん あ、はいちょっとね、店員さんにあのご指南いただきまして、今ね、そぼろの食べ方を教わりましたで、これね、スープを3分の1ぐらい器に入れて、これ、溶くらしいんですよ、で、溶いったそのそぼろのスープにつけ麺風にね、麺をつけて食べるのがいいそうです、ただまずはね、ちょっとデフォルトを食べてないので、デフォルトいきましょうか、うわちょっ、といただきます。 ううっうま っ, うまうまっこれ、ね、細麺らしい乾水の香りがしっかりしてそのね、香りがスープとめちゃめちゃ合いますねうんうまっ豚骨感は濃厚なんだけど全然ね雑味がなくてすっきりしてるんだけど超ドドンコって感じうん ちょっとね、今麺のこのインサート撮影しようと思ったんだけど掴んだチャーシューが柔らかすぎてもうほろほろチャーシューとして原型をとどめてないもんらかすぎてチャーシューはねこんな感じでございますこれ絶対うまいよねちょっと麺とチャーシューと絡めさせていただきましてうんうまっうま ね、この骨と違った肉のうまみこれたまんないっすうんうんまた、うん、きクらげのコリッとした食感もいいよものすごく合うそしたらねこの元もともと入った麺、えー、終わりましたので そろそろ替え玉に突入いたしましょう。来たら、すいません、替え玉を普通でお願いします。替え玉したから、具材食べちゃいけないんだけどさ、美味しくて箸が止まらない。うわーいただきまありがとうございます。ですね、え玉一回目到着しましたよ、これ。しっかりとね、これスープにあえていきまして、うわ、ーこれ。<笑>今ちょっとサービスで、ものすごいチャージいただきました。<笑> やばいなこれちょっと替え玉と、うん、よいしょうんうんうまっまあもともと入ってる麺ももちろん美味しいんだよでもこの替え玉にするとスープに使ってないのでそのね乾水とか麺の香りがより感じられて替え玉の替え玉の美味しさがありますよねたたらいただいだこの 魚そぼろこれもねちょっとつけさせていただきましょうよっお い, いうわもともとスープも濃いのにそぼろとかが入ってるからもう麺がね沈まないぐらいの粘土になってますうわこれやばいねいただきますうまこれやばうん このね、魚粉の感じともちろん肉そぼろのうまみもあるしピリッとした辛みにそれがね普通のこのラーメン食べるのと一味変わりますねうんじゃあこれのもいっちゃおううんごめん今気づいたんだけどこれサービスで味玉をもだいてるかもしれないありがとうございます うん、じゃあもうこれ1個目のね替え玉もないので追加しちゃいましょうすいません替、はい、え玉、ー、バリ型でお願いします、はい、お待たせいたしましたとういうんということで替え玉2杯目到着でございますまだねスープも具材も全然ありますねてかこのさつけ麺をしたらこれマジで無限ループじゃない<笑>うんうますぎ のりと和えてうんあうまちょっとね、うまくて忘れてたんですけどそろそろ卓上調味料を使っていきましょう卓上、ね、もすごい豊富でタレとかにんにくはもちろんなんですけども辛したかとか紅生姜とかごまとかねいろいろあるんでお好みでカスタマイズしてもいいですねひとまずねこちらの辛したかでうん プラス、これに、うんにくとっでも替え玉も2杯目なんで少々ね味が薄くなってきましたんでこのラーメンタレもかけていきましょういやこれ見てくださいよからしたかなとニンニクのコラボレーションたまんないでしょううまっ ただいまね2杯目完食いたしましたので3杯目のかい玉も注文していきましょうすいませんはいかい玉普通でお願いしますはい。マジでねこんなうまいのかって思うねたまんなすぎるはい3杯目到着でございますねだからもう3杯目にしてねさすがにちょっとスープがなくなってきましたんでこれそぼろのつけ汁の方をメインで食べていきましょうよいしょ うん何回言ってもうまいはうんうんうんということで今ね3杯目完食いたしましたさすがにねちょっともうこれ上から見てもらうと分かる通りスープがねほぼないので次が替え玉ラストかな 今日はね、まあ一杯ではあるんだけど替え玉でねもう結構食べてるじゃないですかでもねもう足りない全然足りないスープがあればもっと食べたいありがとうございますいますで今回ねさすがに替え玉これで最後にしようかなとは思うんですが普段もですね、えー、お店さんの方では 3玉目以降の替え玉については、まあ、スープ替えっていうサービスも行っているらしいので、スープ足んないなとか思った方は、そういったサービスで、ね、利用してもいいかもしれないですね。ただまあ、今日はあくまでこの1杯注文で替え玉が何玉美味しく食べれるかっていう調査なので、今日はね、ちょっとその替えスープっていうのはいたしません。最後はね、残ったトッピングと一緒に味わっていこうと思います。うん。 本格系のお店の麺って正直ね、スープがなくても美味しいです。<笑>うん。これもねサービスであの提供されている肉までそばを一口サイズでねちょっといただきました。これも食いてみたいと思います。うわあ。うわうん。うん。<笑>うん、手油の旨味とか甘みが効いてますね。美味しい。 あ、ありがとうございいますはい、めっちゃうまそうし、締めこのね、えーの、魚そぼろとかを注文したお客様のみ限定で頼めるカレーご飯という締めのメニューがあるんですけれども、今回ね、頼むのがそちらのメニューでして、今ね、店主さんにもお作りいただいたんですけれども。 この、ね、残った具材の方に、この添付されているカレーペーストや、まあ、スパイスにお肉や具材等を入れて、で、このメニューはね、あの、スパイスカレーって普通のこの、ルーとカレーのもののカレー系ってよりかは、スープカレーをイメージして作られたらしいので、このね、ご飯にドボンとか全部かけるわけじゃなくて、こんな感じでね、レンゲでご飯をすくってカレーをつけるっていうようなイメージで食べると一番美味しいらしいです。うわー、ちょっとさー、これですよ。絶対うまいでしょう。すいません、いただきます。 うまうんまなんだこれまっ<笑>ちょっとこれはね、このそぼろ系メニュー頼んだお客様は絶対しないとダメだと思ううま、ん、っうわーうんあーちょっとこのいただいて、味玉も一緒にね、こうすくって<笑> こんな感じで贅沢にいっちゃってもいいですか。も、ま、う、あ、言葉はいらないですね。うん。うん。そしたらこれがね、最後の一口でございます。うん。美味しかった。はい。どうした。 とということで、えー、本日ね、ねこちらの風神さんで美味しい豚骨ラーメンいただいてまいりまして。 替え玉検証ってお話はさせてもらったんですけど僕自身ねトッピングももちろん追加してましたし店さんからもねいろいろサービス頂 い, いたのでこの検証結果は<笑>正しいかどうか分かりませんがお腹にね余裕がある方はぜひこの替え玉もねいっぱい食べてほしいなと思いますまたねこの今日紹介したチャーシュー麺あの細麺ではあるんですけれども細麺がね苦手な方に向けた中太麺なんかも変更ができたりとか油そばとか混ぜそばなんかもあるみたいなんで気になる 方はねぜひそういったメニューも試してみてくださいでここまで食べて思ったのがまあさっきもお話しした通りねやっぱり極論麺も美味しいから、まあ、スープがなくなったとしても具材と一緒に食べた時にしっかり美味しいですまた今日頼んだカレーご飯以外にも、まあ、チャーシューご飯だったりとかいろいろご飯物もございますのでお好みのねトッピングやカスタマイズを見つけて 自分に合った美味しい豚骨ラーメン食べてみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動たと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いいたしますじゃあね